はい。皆さん、こんにちは。今回はですね、ワ、えードプレスのコメントのプラグインである Wordpress Discuss で、えー、コメントを打った時にねあの、Google リキャプチャーのエラーが出てコメントが入力できなかった、その時の対処方法について動画にしましたので、参考にしていただければいいかなと思います。 で、最初にちょっと具体的にあの、どんなエラーが出るかというと、え、この画面がですね、wordpress ディスカスを入れた時のコメント欄ですね。ちょっと私用にこう編集してますけど、例えば、え、テスト、コメント。で、まあ、私名前を必須にしてるんで、え、まあ、テスト、 投稿者。ね。まあ、メールアドレス私、あの、入力してないように、入力しなくてもいいようにしてるんですけど、でここで、まあ、ま、ああの、リキャプチャーね。Google リキャプチャーを入れたボックスにチェック入れますね。で、これで投稿者がコメントを投稿しようと思って、コメントを投稿するボタンを押すてと、こんな風にこうエラーが出て、 登録できませんとで。この解決方法についていろいろ探してたんですけども結局なくてですねいろいろ試行錯誤しまして、えー、見たところですね、えー、こう自分の、えー、ワードプレスのダッシュボードを行きますとですね、まあ、今こう国でぐるぐるリ キ, リリあのリキャプチャーはあの設定してますね。 で、えー、どう解決するというとね、あの、プラグインが競合してまして、どのプラグインかというと、あの、ワードプレスのあの、セキュリティ。うん。ワードプレスセキュリティの、えー、っと、プラグインが、あの、競合してまして、オールインワンセキュリティやったかな。えー、っと、 オールインワン こ, れこれね、オールインワンワードプレスセキュリティ。これ私オンにしてるんですけど、これのね、オールインワンセキュリティの中のスパムプレベンテーションっていう項目のね、ここ、アットキャプチャーとコメンツフォームの、ここにね、チェックが入ってたら、これね、外してください。外して、セーブセッティングズにしてね、もう一回試しに、 コメントちょっと入れてみますね。まあ、もう一回、あの、更新しましてね。で、もう一度打ちますね。テスト、コメント。で、テストの名前入れて、あ、ちょっ 2, 2にしようかね。わかりやすいようにね。で、これで同じように Google リキャプチャーにチェック入れて、コメント投稿するとなると、で、入りましたね。 なので、あのワードプレスあのオールインワンセキュリティのプラグイン入れて、そしてワードプレスのディスカス、うん、のプラグインを入れてる方の場合、あのー、セキュリティを強化しようと思って、ここにねチェックを入れる方がいらっしゃったらね、ねあのここをチェック外してくださいね。うん 外さないと、あの、読者の方がこうコメントを入れられなくなりますので、ここは注意してください。はい。という動画でした。参考にしていただければ嬉しいです。以上です。